このボケっとした顔がたまんねえだでも気をつけろよ可愛いからって調子こいたら痛い目に遭うぞサメの牙の出番だぜ<笑>へえカモにしていいんだな<笑>意外と耐えるじゃん<笑>そこでおとなしく待ってろお前らはそこで見てろどこ見てんだ<笑> の実力で永久カウンターを舐めんなよ、はあ、くたばれ底辺の雑魚のくせに常時呼吸がっておふざけはそこまであたしの番だ<笑><笑>弱い弱い永久カウンター ここガラ空きなんだけど勝手に死んじゃえば、はあ、弱い弱いくっとスカベンジャー、はああんなしょぼい海賊と一緒にしないでくれる名前を聞いただけで吐きそう。